レン何をそれにビレムはもう私たちを助けてくれたからだからもう大丈夫。まあ 口をとか言っといて言いたいわがままがそんなのか 今のえっとよくわからなかった。